お、来たた出ましたこんにちはラドです今日はですね変なホホテテルルってていうホテルに来てます。関空の近くにで、ね、きた変なホテルに泊まってるんですけどもそのルームツアーをしていこうと思います実際僕が語るよりもあの早速レビューをルームツアーを見せていきます見てくださいこちらが変なホテルのエントランスになります大阪に来たついでに関空に寄る前にこちらに寄ってみましたエントランスからもう自動で受付してくれます これがエンントランスなんですよね何がすごいかっていうと恐竜がお迎えしてくれますで自動音声が流れてチェックインもタッチパネルを押しながらチェックインします全てロボットが対応してくれるのがこのホテルの面白さですエントランスではこういうふうにタッチパネルを押しながらで恐竜がお出迎えしてくれて恐竜が自動音声で僕たちを迎えてくれますこれすごいですよね本当にでハウステンボス 長崎にあるハウステンボスが一番最初にできたのかなで変なホテルっていう風に言われていてそれが全国各地にどんどんどんどん出てきてるのが今の状態ですこういった形で恐竜がですねもうほんとすごいリアルですよね面白いなと思いながら見てましたパスポートの顔写真ページを開き裏返しておいてくださいこれすごいリアルですよねこんな感じで恐竜が喋ってくれるのに従って入力していきますお部屋の鍵に伸ばしております といいう感じで鍵を受け取っってて今度は部屋に向かっていきます。ホテルの部屋はこんな感じで綺麗になってますすごいのがこのシアタールームっていう名前なんですけれどもシアターなんで映画が見れちゃいます。なんとここ面白いのがこの照明付きプロジェクターの例のやつが付いてますこれ名前忘れちゃったんですけど照明兼プロジェクターになってるので ここから映像を映すことができます映像を映して自分で見たいドラマとか映画を見ながら寝ることができるとでプラス照明になっているので照明の明るさだとか、えー、強さだとかを調節できるという感じですでなんとこの洗面台とかもあるんですがここには温泉がついているので温泉を利用することもできます個人までとしたもう小さいコンパクトなミニマルな部屋になってます こういった感じで、ちっちゃい部屋なんですが、すごく使い勝手が良さそうです。で、この照明なんですけども、アラジンという名前の照明になってます。で、アンドロイドが中についているらしくてですね、アンドロイドで YouTube だとか、あとはプライム会員の Amazon のプライム会員だとか、Hulu だとか、いろいろ見れるようなアプリが入っているって感じです。で、僕も実際、自分を検索しようと思って立ち上げたんですけども、なかなか使用できない。 ななななかか使いいこなせてない感じです画質はまあまあ良くてですね見やすいんですよただめちゃくちゃ近づくと荒いかなっていう感じなんですがすごく大きい100インチから40インチぐらいまで見れるのですごくいいです照明付きででスピーカーも上についてるの、ね、ですごくいいですよね せっかくなんで自分の名前を検索してるんですけどもまあアブローダーって検索するのなかなか難しいですね自分の名前を自分で検索するなんてなかなかないんですけどちょっとめんどくさいキャラクター名にしてしまったなと後悔してますこういう形でアブローダーって打つとアブローダーブログをいい感じで見つけましたこんな感じですねちょっとまあねなんかサムネはかっこいいんですけど中身は伴ってないんじゃないかっていう風に言われがちですけどまあ今後より 中身のあるコンテンツをどんどん作っていこうかなというふうに思ってます。ええー、これが広告が挟まれていて、そこからスキップをして、自分の動画を見るっていう感じですね。すごい、自分の動画を大画面で。壁でプロジェクターで見るって面白いですね。こんな感じ、こんな感じなんやみたいな感じで見てました。こんな感じで。あ、消しちゃった。ちなみに、このプロジェクターなかなか画質も良くて。 音声もいいんですよすごいですよねもうびっくりですこれめっちゃ欲しくなりましたた多分家帰ったらこれ買うと思いますこのプロジェクター付き、えー、照明プラス、えー、なんだっこれあれスピーカーも付いてます買います 変なホテル何がすごいかっていうとエントランスチェックインの時もロボットが対応してくれてチェックアウトももちろんロボットが対応してくれてで掃除だとか洗濯だとかも自動でできるしっていうようなロボットオートメーション、えー、自動化が進んでいるホテルがこの変なホテルなんですこの変なホテルがなんとにに新しししくでできたた今回はここに潜入してみました僕が実際泊まったホテルなんですけどもコスパがよく泊まる方法が ありますそれがポイントを使って止まるんですけどもそのポイントを使う方法だとかも最後に、えー、紹介するんでよかったら最後まで見ていってください僕のチャンネルではこうしたコスパ生活だとか、えー、海外の生活についてまとめていますよかったらチャンネル登録よろしくお願いしますちなみに景色はうんシャトルバスが見えるぐらいですかねそんなんいいってわけじゃないですベッドも何かしらこだわりがあるみたいでへえこんな感じで USB も充電できるし プラグも入ってるしっていう感じです。こんな感じで鏡もしっかりついてます。ね、残ってる。とプラスしてここには温泉がついてます。宿泊者無料で使える温泉でカードがあればですね、6時半から12時温泉。へえ、いいな。ちょっと温泉は撮影できないんですけど、ちょっと行ってきて感想を言いたいと思います。 2階に温泉とレストランがあって、自販機とランドリーもあるっていう感じです。なんで、まず自販機とランドリーに行って、その後に温泉をお届けしようと思います。こちらが自販機になっています。お菓子、ジュースはもちろん、アイスクリームも買える自販機があります。これがですね、あの、お金が使えるところと、キャッシュレス、えー、IC カードだとか、あとはクレジットが使える場所もありました。で、洗濯機なんですけども、洗濯機、 洗剤を使わなくていい。洗剤は自動で入れられる、えー、洗濯機になってました。ドラム乾燥機も付いてるんで、洗濯機兼乾燥機でした。で、1時間20分で500円っていう値段設定で動かせるみたいです。あ、6キロですね。35分300円でできちゃう感じでした。洗濯機も全自動ですね。 ここの撮影をしてるときすごくお腹減ってたんで何買おっかなと思いながらもう品定めしてた時間です。値段で言うと150円から130円なんで普通の自販機と一緒ですね。このシーンは話しながら歩いたんですけどもあの雑音がすごくて何を言ってるかわからなかったね後から音声を入れています。 実際今から温泉に行くんで見てみてくださいホテルの利用者は温泉が無料になってますでここからエントランスで脱いで行くって感じですちなみにレストランもついていますこちらはミシュラン一つ星のシェフが手がけているそうですここがお土産スペースになっていてその奥が、えー、温泉になってる感じですお土産が買えたりだとかっていう形ですねでここが温泉の入り口になりますパスコードをもらって入場する感じです 温泉は露天風呂になっていて、関空が見れる場所と、あとプラスミストサウナもありました。で、外国人の方もいっぱいいて、利用者もたくさんいてって感じなんですけども、外部の方もいらっしゃって、ホテルに泊まってない方もそちらに利用することができるっていう感じでした。すごい温泉良かったですね、本当に。お湯が良かったです。ただ僕温泉ちょっと苦手なんで、すぐ出てきちゃったんですけど、そういった形でルームツアーをしていきました。 気になるホテルの値段ですが、12,926 円となりました。一泊なんですけども、このぐらいの値段です。で、僕はクーポンを使いました。安くこのホテルを使うために2つのポイントがあって、1つがクーポンを使うこと、もう1つが早めに予約をすることです。1つ目のクーポンの話なんですけれども、ジャランを使いました。僕はリクルートカードを以前使っていたので、そのリクルートカードのポイントを利用して、ここホテル泊まってます。なんでポイント利用が1 2二千円。 900円かなっていう形になってました2つ目の早めの予約という話なんですが今この変なホテルができたばっかりなので少し安いのかなっていう印象ですなんで早めに実際訪れてみてください帰りは関空に行くためにシャトルバスを利用しました無料で利用できるのでいいかと思いますルームカードを挿入してください ただいま問い合わせ中です。しばらくルームカードを入れてください。ご利用ありがとうございました。ご利用またのお越しをお待ちしております。という形でチェックアウトも自動でやってくれました。あとはシャトルに乗って関空に行くって感じです。関空に行くのも無料 で, できるのですごく利用しやすいです。プラス15分で関空に着けるのでいい感じに LCC でも帰れるかなって感じです。 こういった形でホテル紹介していきましたいかがだったでしょうかルームツアーこんな感じで終わりたいと思いますありがとうございました